ベルイーネ、シェア、購読。サポートチャンネルアットマークスーニールドットポッドキャストみんな。ラムカレーの醤油揚げ。スーニールポッドキャストで、マクドニールドポッドキャストのレシピをお聞きください。イースターが来て、子羊が食べたいです。そこで、洋ナシのフライ、濃いもの煮物、ネギを合わせた大豆の子羊のカレーを選びました。魅力的ですね。材料。 4名様でご利用いただけます。ラムスネ肉の春雨2枚、約 350g。バターまたはマーガリン大さじ2。大さじ6シロップ。大さじ3、甘口醤油、ケチャップマニス。大さじ1、白ワインビネガー。大さじ2、入りごま。また、次のものが必要です。大さじ12、小さなじゃがいも。 揚げ物用のバター大さじ1。ネギ2本、細かく刻む。これはあなたがすることです。ステップ1。リブの間に鋭いナイフを挿入して、小羊の枯れをバラバラに切ります。角カツ列に2つのラムチョップを残します。ステップ2。フライパンを熱し、バターのほとんどを加えます。泡立ちが止まったら、 肉を入れるのに十分なほど熱くなっていることを意味します。このバターパン。塩、胡椒で味を整え、両面きつね色になるまで揚げる。耐熱皿にカツレツを並べます。手順3。小鍋にソースの材料をすべて混ぜ合わせ、沸騰させる。とろみがついたら肉にかけ、ひっくり返します。だから、すべての麺がよく浸されています。ステップ4。 フライパンをオーブンの中央のラックに置き、摂氏125度に設定します。揚げ温度計を使用して、希望の温度になるまで監視します。つまり、最低気温は摂氏55度。平均して、摂氏60度から65度の間です。平均プラスは、摂氏70度です。よくできました。摂氏75度です。ステップ5。 じゃがいもを柔らかくなるまで煮る。手順6、梨を6等分に切り、芯を取り除く。用梨の春雨を熱したフライパンで残りのバターと一緒に、柔らかくなるまで炒めます。ごまを焙煎する小さなヒントは、ごまを乾いた鍋に入れ、強火で焙煎し、ごまが美しい黄金色になるまで焙煎することです。ラムカレーチョップを大きな皿に並べ、茹でた小さなじゃがいも、 ヨーナシのフライ、細かく刻んだネギを添えます。残りのグラッセを上からかけます。赤ワインを片手に、美味しいお食事をお楽しみください。私は夕食を楽しみにしており、今夜はそれを楽しみます。下のサインアップボタンをクリックしてください。代わりに、あなたは私を抱きしめて、キスをしてくれます。ありがとう。美味しいディナーをお祈りします。 よろしくお願いします。